はい。えー、徳島市の慢性腰痛専門、辻生体院長の辻です。本日も動画をご覧いただき、本当にありがとうございます。えー、座骨神経痛を自宅で改善動画集ということですね。えー、今回はですね、腰椎、直上のケア方法、腰椎部分の痛みっていうのを、えー、お伝えさせていただきたいと思います。で、えー、座骨神経痛の症状っていうと、まあ、全部、<笑> まあ、腰痛からですね、あの、全部の痛み、えー、足のしびれっていうふうに主な症状、えー、この座骨神経のラインですね、この、まあ、座骨、坐骨神経のライン、この伝部から足先にかけてですね、あの、走る神経をどこかで圧迫して、えー、痛み、しびれが起こるっていう症状名なんですけども、あの、まあ、ここの伝部の痛みと、プラスアルファですね、この腰椎、この腰骨のちょうど真ん中ぐらいに痛みがある方っていうのがめちゃくちゃ多いんですね。 っていうのはただただですねあの、ここの腰椎部分に問題があるのではなくてですね、ここの腰椎の上ですね、この腰椎っていうのも、この前やったら、ここすぐ骨に触れると思うんですけども、この上にもですねあの筋肉っていうのが走ってるんですね、この骨の真上にも筋肉、筋膜、まあ当然皮膚ですね、っていうのがあるんですね。で、あのこの骨とです、ね、この筋肉っていうのがこう滑走してですね、 あの、滑り合って動いてるんですけども、ここの滑走がですね、あの、悪くなることによって、えー、腰骨の真ん中に痛みが来たりとか、ああ、お尻の痛み、痺れになってる、えー、可能性っていうのがあります。なので、すごく簡単に、えー、瞬間的にですね、あの、痛みが取れるケア方法、この腰部の真ん中ですね、この骨の上の痛みを取る方法っていうのがあるので、えー、ぜひ一度ですね、試していただきたいなと。 思って今回はご紹介させていただきたいと思います。はい。めっちゃ簡単なんでやってみてください。すぐに。で、えー、腰をですね、あの前に曲げたりとかですね、こう前屈、後屈っていう感じで、あの腰の真ん中ですね、ちょうどこの真ん中のラインに痛みがある場合、で、プラスお尻とか足に痛みがある場合にですね、えー、試していただきたいのが、まずですね、この骨の部分ですね、腰椎部分と、この上の筋肉、筋膜、 ここの滑りを良くしたいっていうところ、ちょっと剥がしたいんですね、ここ。剥がして動きを良くしたいんですよ。なので、ここの癒着している部分を剥がしてあげることによって、あのこの腰の可動域、えー、痛みが減る、えー、お尻、えー、足のしびれが、えー、改善していくというケースが、えー、ありますので、えー、試していただければなと思います。はい。で、簡単です。あのここの腰椎部分ですね。ここの、 痛い部分、えー、まあ、ここのお尻の部分から、えー、この腰骨ですね、えー、の部分にかけてですね、痛みがあるところの皮膚、筋肉、筋肉を奥からつまんでもらうんですね。奥からぐっとつまみます。で、つまんだら結構これ痛いんですね。つまむだけで結構痛いんですね。見えますかねこんな感じで、えー、手をですね、こう使ってもらって、こういう感じで、深くつまんで、 つまんでちょっと引っ張ってほしいんですね。つまんで引っ張る。で、このままですね、えー、つまんだ状態、つまんだ状態で腰を前に曲げる。で、前に曲げるときにですね、このつまんだも、えー、筋肉、えー、を下にこう下げていってほしいんですね、下に。くると前に曲げると同時に、こいつを下に、こっちに下げるイメージですね。えー で、これを5回ほど行います。こんな感じでつまんでもらって、1、2、3、4、5。で、この痛みのある前後をやってほしいんですね。この下もやります。えー、大きくつまんでもらって、えー、下に下げる、下にかがむときに、えー、この手を下に下げると。1、2、 三、四、五。で、もう一個、さっき痛みのあった部分の少し上ですね。っていうのも大きくつまみ上げて、引っ張って下に下ろします。一、二、三、四、五。これだけなんですけども、これでですね、あのー、 腰 の, この可動域であったりとか痛みが減るかどうかっていうのを確認してほしいんですねこれで、えー、痛みが、えー、減る方あ必ずいらっしゃいます中に、えー、めちゃくちゃ簡単ですぐできるのに痛みがえ嘘のように取れますなのでこれをですねこれで引っかかる人これで痛みが取れる方っていうのはここの腰椎ですね腰椎と筋肉筋膜の皮膚の、えー、皮膚、えー、筋肉筋膜皮膚の え、滑りが悪くなっている可能性があるので、え、ぜひですね、え、毎日これを行っていただいて、ここの可動、可動域ですね、癒着っていうのを剥がしていってもらえれば、え、動きが良くなって、この雑骨神経痛の症状っていうのがなくなってきますので、え、ぜひ試してみてください。本日は動画をご覧いただき、本当にありがとうございました。